数台分だけ逆走しながらコンビニに入る車、たまに見るよね。行為的には右折なんだろ。忍耐力的には挫折だがな。いっそのこと、赤信号の間に100円コーヒー買って帰れるか、タックしてほしい。そういえばうちの自動車学校の死亡事例掲示板に、これやって対向車のバイクを引き殺した奴いたぞ。同じことをやっても結果が異なるのは、くるくるロードスタートールが教えてくれた通り、くるくるロードスタートール。あのロードスター、 ストロークアップで排気量を増大していたり、ピストンを変えて圧縮比を上げてたり、軽量フライホイール入れてたり、入れてあげなかったら部包。そこに入ろうとするんじゃなくて、画面右側の縁石の切れ目に入ればいいやんアホちゃうか。元からのみそ終わってる人だからこんなことができる。もうさ、投げつけても環境破壊にならない、自己生裁用のでかい石でも積んでおきたいよね。渋滞が嫌いかお前みたいなレベルのやつが車に乗るから渋滞するんだぞ。深夜はいいよ、支援タがたまに出るだけで。 本的にはトラックが90キロで追い越し車線塞ぐだけだから。上り坂の前に追い越しを始めて、上り勾配に勝てなくて、追い越すどころかずるずる離されてるのは中央道あるある。そういえばまた透明高速が工事してるんだけど、朝の4時なのに渋滞してましたよ。しかも7割くらいトラックで詰まってたので、一般車が減れば渋滞も減る説。 そういうのが怪しくなりますな怪しくならなくていいからこういうタイプの一般人は特急電車で駅弁食って運転の疲労から解放されろ何時間も高速道路を運転していくより絶対その方が快適なんだよななぜ彼らはマイカーにこだわるのかそんなに車両に負けたくないのかそうやってスペース効率で軽自動車に劣るでかいだけのアホ車でコストコに行ってカートぶつけてごめんなさいってすんのテレビの特集で紹介されてた商品を脳死で買って公開してそう というか危ない避け方しますねー。どうせ法定速度オーバーだったでしょ。早めに察して減速入れればよかったのに。そういえばコストコについてだが、岐阜羽島ってところに1店舗あるんだよな。名古屋から片道1時間くらいの高速インター真横の立地なんだが、道中は直線しかなくてゴミだ。しかも昼間の名神高速って、地平線の金玉で追い越し車線が詰まるんですよね。都心環状エリアは高速料金も割高だし、なめにもあるぞ。こっちは山間部をうねうね通る80キロ制限だが、 側面がいいいるらしいし例に習って追い越し車線が詰まる昼間の移動はゴミそしてこの空いてるからっていう理由でレインチェンジして急加速する老害外じい。見ての通り危ないし環境にも悪いしミニバンのイメージ下げるな高齢者のイメージの方を気にした方がいいと思うんですけど多分30代後半くらいの顔出しして真っ当に YouTube で活動してる専門職の人の方が ただ高齢な人よりよっぽど若者に尊敬されてるそういえばさっきひろゆき離れっていう言葉を聞いたんですけど何なの親元からの自立を保護者離れって言ってそう離れ離れになる日は来るんでしょうかハラスメントハラスメントみたいに言うなってそれを言うなら離れハラスメントでしょもちろんハラスメント離れではないから間違えないこともうむちゃくちゃだよなあとさあ この手の事例の問題点として、撮影者側の原則が普通に遅いんだよ。こっちが優先だとか、通用しないって、特に合流とか分岐の直前だと、そもそも物理的に道がなくなるからね。ちなみに私がやったミスとして、車線規制の標識が、規制すると見せかけて、工事やってなかったパターンだと誤認したものがあります。どうせろ肩に板置いてるだけだろと思ったらこのまま車線なくなるんですね。何か出てくる前に抜いたろと思ったこともあだとなり、ABS を使っての急ブレーキとなりました。 まあ シ, ャシーの動きとタイヤの余力的には危ないってほどじゃなかったけど帰省しないと見せかけておいてカーブの途中で車線潰すのはどうなんだよ過去にもこういうこと何回もあったんですよねこういう深夜の長距離ってちょっとでもペースダウンすると疲れが襲ってきやすいから厄介だしかも深夜なのに詰まって車間調整のためのダラダラペダル操作とかそんなことやってたら事故るぜ一回で行って一晩休んでも疲れが完全に取れないそういうスケジュールは組んじゃダメでしょうな そう来るとは思わなかった高速道路なのに合流とか分岐っていう下道要素が一番危ないっていう信号ないだけの下道で行き